今日は鹿児島県志布志市に出張生態に来てきています。今から温泉に入って帰ります。鹿児島県志布志の志布志市のダクリソウです。本日は鹿児島県志布志市に出張生態に行ってきました。 70歳代の男性の方でお風呂上がりに整体をすることをいつも楽しみにしていただいている方ですお風呂上がりに整体をすると体が緩んでいるのでお客様自身も気持ちよく体が緩んでいるので気持ちよく感じられるみたいですまた整体が終わった後 そのままお布団の中で眠れるっていうことで出張生態は大好評を得ています紅茶生態院は出張型生態スクールを行っていますもし出張型生態スクールにご関心を持たれましたら気軽にお問い合わせください紅茶生態院の出張型生態スクールでした 本日もありがとうございました。